おめでとうございます。お電球の方は、の方はえー、午後の方からも参照となります。緊張会、西木おかげでございます。よろしくお願いいたします。それでは1曲目の、えー、へいわ。それでは参ります。へいわー h e y y o h、hey、e y、hey、y o u h e y o u h e y o u h e y o u h e y o u h e y o u 僕らは祈り続けた明日へそこけた夢のシー続けた昨日」 「時に涙流して」「時に何かペンにして」「時に何かを知って」「時に誰 か, かと笑い合って」「先祖なでつきあう場所を」「人生の色の空の色を」「杜氏の妖怪来てみや Hey, you, hey, me, you」 はい。 「使う言葉違がえろ」「瞳の色違がえろ」「人だむきみちがえろ」「このそなまにすっぽりだけ」「ケンリングが続き思いを心すり合う輪いこっちの情景へ行きたいや」「e y you!